はい、実は先日なんかここ洗面所なんですけれども洗面所の天井から雨漏りがしだしてでここ前から下に膨らんでたんですねでまあ何かなと思って見てたんですけどで先日ここからあの雨漏りがしだして板金 屋さんに連絡してちょっと修理してもらうことになりましたはい守りを外側から見た形ですねで一応ここあの白いテープ貼ってあるとこが守りしたとこなんですけどもで業者さんにちょっと見てもらったんですね見積もりそしたら もうここの、途端屋根自体がも錆びて劣化してるってことで、まあ、こんな感じでかなり錆びてるんで、もうどこ、今度またいつどこから雨漏りしてもおかしくないってことで、で全部張り替えるっていうことで、張り替えるとしたら、ちょっと風強いですね。はい でさっきの続きなんですけどで張り替えるとしたら30万ぐらいかかるって言われたんですねカバー工法っていうやつ上から新しいトタンをかぶせるっていうやり方でで部分補修のコーキングだけだと5万円で大丈夫ですって言われてでどうしようかなって迷ったんですけどなんかあまりにも高すぎたんで一旦ちょっと考えさせてくれってことで保留にそこの業者はして。 でそこの業者っていうのがその「まあ、0120」で始まる全国展開してるようなネットで調べたとこなんですけどでまたちょっと別の、えっと、地元の、まあ、家から一番近い屋根工事の板金屋さんに相談してみてもらったんですね。でそしたらカバー工法だと1 2 3万ぐらいで、まあ、ちょっと1 2 3万ぐらいかかるって言われて。 でお願いいするという形でもう全然違うんですねなんかそこの片一方は30万以上かかって片一方はその3分の1ぐらいでできるっていうことだったんでまあ2分の1か半分以下でできるってことなんででなんでこんな違うんだろうと思いながらもまあその安い方にお願いしたんですね。であとその今テープ貼ってあったのもその地元の板金屋さんが。 お金はいいよってことであそこだけちょっととりあえずの部分補修してもらった形なんですけどでそこのコーキングもコーキングするとしたらいくらですかって最初電話で聞いたんですけどあの屋根のこ雨漏り修理でコーキングはしないって言われてなんか鼻 で, 鼻で笑われちゃったんであそこの、まあ、全国業者の人とかわかんないですけどまあどうなんだろうってその。 そそもそも雨漏り修理自体そんな頻繁じゃないんで、まあ、その分かんないんですけど業界の広報とか常識みたいなのがなんでそんな風に思いました、まあ、とりあえず地元の一番近いところの安いところだったんでそこにお願いするという形はあそこはまあ同じ全部も張り替えのカバー工法でやってもらうという形してます、はい、そんな感じです